今回はコンピングの2回目になります前回のうなずきに加えて今回は段落の区切り方のバリエーションの練習をしましょう前回はこの譜面のようにフィルインをして1の頭にクラッシュをしました1の頭は非常に強い脅迫で安定しているので話が終わった感じがすごく大きくなりますなので毎回4、8小節で区切られるとアドリブをしにくくなる原因となります毎回そういうことですね、わかりました そういういこととでですすね。ね。かりました。と言われる感じです、ね、なのでなるほどでどうなったんですかのように区切ってるけど進行してる感じそれがアンティシペーションと言われるシンバルの杭で解決する形です。リズムが進行する感じなので進行形と呼びます。段落を区切る部分で相手のソロがアンティシペーションしていても し, なしていなくてもこちらはどちらを選んでも大丈夫なんです。一緒だと、 跳躍感が気持ちいいしそうでなくても問題はありません試してみましょうこの8小節のアドリブでは4小節目はフレーズが頭に8小節目はアンティシペーションしていますまずはどちらもアドリブと合っている形を選んだバージョンです 今はアドリブと逆をやってみましょうこのようにどちらでやっても大丈夫です特にアドリブのコンピングの際の段落の区切りはあまり相手に合わせるというふうには考えなくて大丈夫です ビッグバンドのセクションの場合は少しアンティシペーションを合わせてあげないと管楽器は吹きにくくなってしまいまいすそれでもアンサンブルとしてはリズムが崩れなければ成立しますのでとにかくリズムムがが崩れなないいというののドラムの第一条件になるわけです次に段落を毎回クラッシュで区切るととても大げさな感じになってしまうのでバスドラムの表で区切っていくという形です。このの軽い段落のつけ方だと 5小節味や9小節などの大きな脅迫でなくても気軽に区切っていくことができますただし一度表の音は非常に安定感終止感が強いのでポップスをやっていたドラマはよくこれを多用してしまうんですがこんな感じになってしまいます だとギターがソロしにくくなってしまいます。突然会話が区切られるからですね。そういうことですか、そういうことですか、そういうことですか、の連発のような感じです。それではどうすればいいか。フレーズが裏から来て表に繋がっていれば問題はありません。他にもいろんなバリエーションがありますが、この3種類は非常によく使う形です。後で出てくる自問自答形に分類されます。 1番は足から足へやってしまいましたが、これだと全然問題ないですよね。こうやって段落を変えたり、少し大きめの区切れを入れたりして会話を膨らませていきましょう。え今回は以上です。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ドラム講座メールマガジンの方では、実際の曲でどのように使っていくかということを細かく解説しています。ぜひ登録お願いします。それでは。